皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月1日、ユナティー副団長の個人的な依頼の事情とは一体何なのでしょうか。気になって夜しか眠れません。今日からバトルロードフィーバーが始まりました。毎日追加で10枚の参加券がもらえます。しかも、ポイントやコインが 1.5 倍になり、銀バッジ以上の確率も2倍になるようです。やばいですね。 というわけで今日は育てておいた緑の常連金石の10倍バトルをやります。さて次もまた緑の常連金石のバトルが登場したのでこれも明日に延期して10倍バトルで回収します。溜まったメダルでいつものようにバッジパック同を買い漁ります。モモリ王の虹バッジにまた一歩近づいた気がします。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。